続いてねこちらじゃ、こちらこち ら, こちら中の人ゲノム実況中鬼ヶ崎開国 SD。これはアニメなのか鬼ヶ崎。うん、全く知らないアニメです。ちょっとこれも調べてみたいと思います。デスゲームは好きだけど、重いのはちょっと嫌いっていう方はですね、この中の人ゲノム実況中、マジおすすめです。アニメ福袋出た作品を見る、こちらを見てきました。では、レビューしていきたいと思います いや瞬間あれってもう最初う誰が誰か区別か疲れがかなりしてましたよカメラ OK 音 OK 役者 OK 用意はいどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督ですえ今回はですねはい年始にやりました動画企画アニメ福袋を開けまして今回「中の人ゲロム実況中」というですねアニメを見ましたこちら鬼ヶ崎海国さんです 原作は大空さんこちらはですねチクシブコミック内のサービス人ピクシブにて2014年から連載中の漫画となっておりますでは早速あらすじ紹介していきたいと思います謎のフリーゲーム中の人ゲノムクリア寸前でゲーム実況者が行方不明になると言われる失踪ゲームナチュラル実況で名を馳せるゲーム実況者ギリで暁が中の人ゲノムを実況しているとお迎えに上がりますというメッセージと共に記憶を失う暁が目を覚ますとそこは中の人ゲノムの世界で暁はそこで同じ状況 屋敷狩り鬼ヶ崎海国と出会い第1ステージをクリアそこへ監視役と名乗る墓が現れる課せられたタスクは数あるリアルゲームをクリアして再生数1億を達成すること新たなメンバーを含めて合計8人で協力しゲームクリアを目指すという物語となっております で、ここからですね、監督が見たですね、レビューをさせていただきたいと思います。で、まずですね、監督なんですが、この作品の前に見た作品がですね、結構ガチめのやつ。例えば、今の国、シャーマンキング、鬼滅の刃とですね、もちろんコミカルな要素もありますけども、落としに落としにかかってくる、もう敵がめちゃくちゃ強いとか、もう感情が逃げたけるぐらいの作品を見ている中で、この作品を見たので、もう見た瞬間、あれって思いました。ゲームをクリアしなければ、現実の世界にですね、戻れないというですね、 設定はあるんですけどもま結構軽いです。正直最初の方はなんか乗り切れないというか。もうもっと。 もっとし、キャラクターを落としてくれっていうですね、謎な期待を持ちつつも見ていたんですけども、途中でですね、これはこういう作品だという感じで、もう割り切りましてえ、そしたらですね、かなり楽しめました。なんていうかもう、わちゃわちゃ感、がやがや感がですね、結構出てきます。8人と、まあ、パカというですね、ゲームマスターみたいな。まあ、女性キャラクターはですね、見た目からしてです、ね、キャラクターがもう、細分化されております。男性陣がですね、もう最初の方、誰が誰だか区別がつかなかったのが正直なところでした。ただね、三4話と、えー、見ていくうちに、ね、もう楽しむことができました。あとこのゲームマス のパカでですね謎ですねアルパカのかぶり物をかぶっていて、脱ぐこともできるんですよね。ただ、脱いだその真の姿はですね、このアニメ上では明かされないのですが、マジでこのパカが謎です。ゲームマスターとして物語を引っ張っていく、例えばこのゲームはこういったゲームですよっていう案内人なんですけども、たまに死に死をくに走ります。すごい思っているキミコっていうキャラクターがいるんですけども、なのでちょっとズルをしたりし、も死に死をくに感情出とるやんみたいな。っていう場面もあったりですとか、ゲームなんですけども、やり方によってはですね、死に原になる可能性もあるんですけども、まあ、そういったところは 結構かなりマイルドに作られておりました。パカがね、男と女で分かれてるんですけども、それなんか逆にして、まあ、そういうシチュエーションを作ったりですとか、かと思えば一人を監禁したいですと言いつつもですね、重くならない感じ。主人公の赤月がですね、基本はもうゆったりまったい系のキャラクターなんで、何でも許しちゃうよみたいな。それこそもうシャーマンキングにちょうど似てるかなっていう印象も受けました。ちなみにですね、サラヤシカリ面役は鬼滅の刃のねずこ役の声優さんです。一応ストーリーラインはあるのですが、1話につき1ステージのゲームを。 クリアしててて回にによっては2番にかけけやるるるゲームもあるんですけどもスキとですど、ね、ス終わることが多いですでこのパカがですね、出す提示としましては、タイトルありますと実況中ということで、パカのちっちゃいやつがいて、それとなんか監視カメラとしてパタパタ回ったりとか、いろんなところゃ仕掛けられてるんですけども、ゲームか出ることができるのが、動画再生数1億回を超えれば、世界から出来出すことが、脱出することができるというシステムとなっております。 全12話となっております。全12話の中では、一万再生はね、届かなかったです。ただね、これ、続編あんのかな ?DVD、ブルーレイが発売されたのが、2019年の12月25日なので、続編は難しいのかなと思います。漫画は連載中となっておりますので、8人のメンバーたちが無事の世界から抜け出せるのか、ちょっと気になったので、漫画追っていこうかなと思います。結構まあ軽いんですけども、まちゃまちゃガヤガヤ感はね、タイプだったので、もうぜひこの作品の続きで見たいなと思いました。あとです、オープニングはですね、ほんとかっこいいので、ぜひ見てほしいなと思います。 思いますちなみにそのゲームなんですけども、それぞれワンステージごとにですね、参加人数が決まっておりまして、自由な回もあるんですけども、自分が得意なやつに参加するみたいな超直近なところキャラクターそのゲーム実況者じゃないと参加できないっていうよりかはそのキャラクターの性格とかタイプとかっていうものでふんわれた感じでゲームに参加していくっていう感じでしっかり見るタイプじゃなくてなんか食べながらね本当に軽い感じのアニメです。はいというわけです、ね、概要欄にですねそのアニメですが漫画の情報を貼っておりますのでぜひ見てください。はいというわけでですね福袋で出たアニメ見て。 中中の人をゲノム実況中を見ました動画を最後まで見ていただきましてありがとうございましたこのチャンネルではですね自分が好きなものですとかあと企画ものもやっておりますのでチャンネル登録を押して次の動画も見てくださいではまた次の動画で会いましょうアニメ福袋アニメ福袋ストッはいこちら鬼が中野ピクシブ内のサービスこちらはですねピクシブダブえピクシブダブ ピクシブ内の、えー、ピクシブ内のピクシブコミックス。うん、ピクシブコミックス。まあ、3、4話と見ていくうちに、すごいなっていう。なんて言 う, うんだろうな。もう。よし。えーっと、サムネイル。いや、でもこれな、こういう感じにした方がいいな。中の人ゲノム。あ、こう、こう、こうか。こうで、こうで。いや、こうか、こうか。いや、こうかなー。いや、これちょっと剥がしていいんじゃねえかな。